Hola gamers Y bienvenidos a un nuevo video.、Eh, Como recordarán, ahora mismo estamos. Y tenemos que ir al laboratorio del doctor m a q u i l l e r o para evitar que se activen los androides.、Pues、recuerden que los androides los van a activar a los androides 17, y 18 o Lápis y Lazuli. Aquí, como pueden ver al lado derecho, nos hemos puesto unos b u f f s que nos van a permitir tener unos extras. Nos, como pueden ver, nos, nos aumentan el poder bastante. Bueno, vamos a lo que es las colinas de, Bueno, aquí está. Polinia、eh ,�oh、d a r l i n c h No sé cómo se pronuncia, pero bueno, t e n e m o s que ir allá. Que son unas colinas. 1 7号と 18. 号が動き出したとしたら a cosa. Pejita de Cateru Tomuca. Sana. き ahora ya será la cosa. Y a 人が少ない北の山中に研究所を作るとはドクター・ゲロというのはよほど人が嫌いのようだなあまり評判のいい科学者ではなかったそうだなわからん話ではないこの近くだななんだくく<笑>う海の親である。 このわしをよく言うぜ勝手に改造した文在でもう一度言うここに迫っている孫悟空の仲間たちを倒せ命令だ命令だってさ17号俺たちは俺たちのやりたいように動く貴様なんぞの命令に従ってたまるかクソジジイ ただな、何が起こっているんだ行くぞこれでスッキリしたなねえ、あれ何よう、お前の動くところは初めて見るよ ナンバーは16号16号かなるほど俺たちより前のタイプかジ16号だと16号なんて俺は知らないぞああいつらがドクター・ゲロの言っていた人造人間かトランクスお前が言っていた人造人間はあいつらで間違いないか でですが、あのでかい16号は知らないに少なくとも俺の地帯にはいなかったあんなやつどどうなってるんだふん、<笑>どうなっていようと関係ない俺にやられる人造人間が増えただけだそういえばドクターゲロは？あいつなら死んだ今さっきなえ さあ行こう行くってどこにドクター・ゲロの言いなりになるのもシだが俺たち腎臓人間もとりあえず目標が欲しいからなまずは孫悟空を殺しに行く16号お前ももともと孫悟空を殺すために作られたんだろそうだよしなら決まりだ<笑> あいつらどこへまさか、コ軍ンにニックスモリアだって、ドクターゲロの目的はコクをやっつけることだろそんなことはどうでもいい こ, この俺をこのベジータサマ無視ししがって bueno, estamos con Vegeta を殺すだと ふざけ度、がって、この俺を、無視したことを後悔させてやる。う一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、いう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もうううううううううううううううう まだこんなところでウロウロしてやがったとは意外だ貴様サマラ、これからどこへ行くつもりだったのか聞かせてもらいたいな。ソン・ゴクのところよ、殺しにね。やはりそうか。だが、行くことはできんな。この俺が、サマラを片付けてしまうからだ。サイヤ人というのは、どうも自信過剰だな。半端なやつほど。 そののプライドのせいで早死ににするることになる人形のくせにガタガタぬかしやがってどいつからだガキか女かデクノポーかそれとも3匹まとめて片付けてほしいかそうだ十六号あんたの力が見てみたいしやってみてよ断る俺の相手は孫悟空のみだつまんないわねじゃあいいわ私がやる 大丈夫ですかベジータさんちっもう起き上がったか鬱陶しい奴らだこれからベジータは18号と戦うんだ邪魔はさせんぞなんだととはいえ見てるだけってのもつまらないか仕方ないお前たちの相手は俺にしてやろうってわけだからさこっちは1対1で思い切りやろうよ 言っておくが、俺は女だからと言って手加減はせんぞと言ってもじ、じ<ポの> <enan> <声な音>全然、本気の一撃じゃなかったのよ当たり前だ やるとはね。尊傲ふいって男はもっと強いわけ？俺の方が上だ。なあ、大したことないんだね。こっちもなんだこ？違う。 そろそろしふふざけるな 思ってもみなかったよあんたがここまで戦えるなんてさあ頭にくるぜケロッとしてやがるでももう限界みたいだねそろそろ終わらせようかな 心配するなどいつもまだ生きている早く千図ってやつを食わせてやるんだなさて行くとしようかねえあいつらに孫悟空の居場所を聞かなくていいのか心配ない自分たちでじっくり探すところが面白いんじゃないかふん<笑>あんたってガキっぽいよ17号そうか別にどうでもいいけど。 後で町に寄ってよさっきので汚れちまったから新しい服が欲しいんだよまいいだろうま待って待ってくれなんだ何か用かお前たちの目的は一体何なんだとりあえずは孫悟空を倒すことだななぜだなぜ悟空を狙うこいつはただのゲームなんだ 孫悟空はこの世で一番強いんだろう人間では そ, そんなことはやめてくれって言っても無駄か無駄だ俺たちは孫悟空を殺すために作られただそうだそんなことより早く倒れている連中に先祖を食わせてやった方がいいぞ死んでしまう じゃあねバイみみんなを助けなきゃセンズのことを知っていて見逃したとは。 俺たちなぞ殺すまでもないということか。よせおもんじゃない放っておくんだやつはスーパーサイヤ人になり、絶対の自信とプライドを取り戻した。それがあそこまでやられたはショックが大きいだろう。フリーザさえやっつけたこのトランクスですら、手も足も出せなかった。かはっきり言うぞ。 孫がいくら強いと言っても絶対に勝てっこないとにかくお前たちはまず孫悟空の家に行って奴をどこか別の場所に移すんだあれこれ考えるのはどちらにせよ孫悟空の病気が治ってからだそそうだなでピッコロはどうするつもりなんださあな どうしたんだ、ピッコロなやつあっちの方角はそうかやっぱりあいつ最後のとっておきの手段を使うつもりなんだなんだその最後の手段というのはあっちの方角に何があるかわかるかあっちさあな思い当たらんが何があるというんだ神様ん家だ神様のどういうことだ 俺はナメック星で最長老さんに聞かされたんだ神様とピッコロは2人にさえ別れなければサイヤ人にだって負けはしないってつまりピッコロは神様と元通り1人にナメック星人の戦士に戻りに行ったんだと思うでは神様はいなくなってドラゴンボールもなくなってしまうんじゃないのかああだけどピッコロが神様が殺されてしまえば どっちにしてもなくなっちまうんだそれだけあいつが追い詰められるほどとんでもない敵だって感じたんだろうおといいえベジータさんはどうするつもりなんでしょうかもう隠す必要なんかないぜお前がブルマさんの抱いてた赤ん坊の成長した姿だってのはもうみんな分かってんだ知らないのは父親のベジータだけさえそそうでしたか すいません別に謝ることないだろう。俺は一旦チャオゼのところへ戻る。再び雲行きが怪しくなったら駆けつける。わかった。俺たちは悟空を連れて、無天老師様のところへ行くよ。孫に伝えておいてくれ。無理するなと。あ あ, あ。 無理するな…か本当だよな今度はっかり…人造人間は、あそこまでケタいのパワパワゃなかった…やっぱりジダイソノモノガカワティルノカ。Bueno, gamers, si Si les gusta mi contenido, por favor denle like, suscríbanse y denle a la campanita. Recuerden que subo videos todos los días. Esto ha sido todo y nos vemos en el próximo v i d e o Bye bye.